ただいま母さんごはんさんを連れてきたよお帰りトランクスそれにいらっしゃいごはんくんはいお邪魔しますちょうど夕食の準備が終わったところよ近頃は腎臓人間のせいで欲しいものがなかなか手に入らなくてねその代わり料理の腕前でカバーしてるつもりよありがとうございますブルマさん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 やっぱそっくりねえ何がでしょうかその道着着てあんな食べ方をしてるのを見るとお父さんのソン君にそっくりびっくりしちゃうわこの道着お父さんみたいに強くなりたいそう思って作ったんですお父さんはいつもマイペースで母さんに怒られてもひょうひょうとしてまるで空みたいな人でしたそうね それでも俺や仲間たちそしてみんなのためにいつも一番体と命を張って戦ってました俺もお父さんがやっていたようにその魂を受け継いで戦いたいでもなかなかすごい辛くてわあやっぱりごはんさんはすごいやでも時々噂は聞くわ 人, 造人間相手に ま、た一人で立ち向かってるんでしょう。かっこいいわねはっ、はあ、でもトランクスが憧れちゃって真似したがって困ってるの少し言って聞かせてよんははははっはばれてないよな修行や人造人間と戦ったこと<笑>はぁ、あ、ごはんくん 今日はもう遅いし泊まって行きなさいよ疲れてるでしょそそれがいいよそうしないよごはんさんああそれじゃブルマさんお言葉に甘えますええそれじゃあ早速だけど二人ともシャワーを浴びてきてなんだかとっても汗臭いわよえすすみませんえ いや、この前の食事の時は母さんにバレるかと思ってヒヤヒヤしましたよブルマさんはやけに勘が鋭いところがあるからなあまり毎日遅くまで修行してたらそのうちバレるだろうなうーんどうしようブルマさんに心配かけないためにも休みを入れた方がいいなたまに休む日を作った方が体作りにはいいしそうですね わかりました、まあ俺は母さんたちに心配かけちゃってるから君に偉そうなことは言えないんだけどね<笑>父さんと牛魔王さんたちに心配をそういえば最近父さんたちはどうしてますか実は腎臓人間たちと一人で戦うようになった頃から俺は家に帰ってないからよく知らないんだそそうなんですか。人造人間との戦いで ボロボロになった俺を見るたび、母さんはいつも大騒ぎしてたからね。俺が戦う必要なんかないって。でも、人造人間に殺されたみんなの仇を取るため、そして平和を取り戻すためには、俺が戦いをやめるわけにはいかない。ご飯さん。でも、本音を言うと、母さんたちが今どうしているかは気になるよ。母さんの心配性が映ったのかな <笑>変なこと話しちゃったな今日の修行はこれくらいにしておこうかはいそれじゃあまたごはんさんの代わりに僕が父さんたちの様子を見てこよう<笑>母さんは今でも研究を続けている<笑>うーん。 うーんあのー、あの<音声><音声>、あのー、ありがとうよし カメ仙人さんたちは潜水艦に隠れてるらしいなこんにちはすまんのうんあのー、<笑>ええおい えっいふーん う<笑>、あのー、ん。 えっ、えー、くっちょちょっとななななああなんとああいや やれやれ えーーへえああ。 ねえこりゃああっえっとやれやれ、ね、こなあえっ ああ。<笑>えっなんだって当然だろう。やれやれ。ああ。 ふん。いえ。ふん。え。ふん。 なんだか騒がしいぞあれは父さんが何かに襲われている大変だすぐに助けなきゃこのポンコツどもあっちに行くだよ父さん危ないですよおめんトランクスケはいなんなんですこのメカはよくわからねえけど突然オラを襲ってきただよよしここは僕に任せて安全なところで隠れててくださいそそんな できねえだよ。大丈夫です。こう見えて僕、結構強いんですよ。このメカ、動くものを狙って攻撃してくるみたいだな。よーし、博士ボーイ。くらえボアン人造人間に比べたら、全然弱いぞ。よっ、かくよっ。かく、くらえボアンセ。よっ、かく、よっ。 おさんとの修行の成果が引いてるのかもこれ全部だ父さんは無事かな怪我はありませんか父さんオラなら無事だまああんなポンコツくらいオラでもとっちめられた件だな<笑>それだけ元気なら大丈夫みたいですね ああ、大丈夫だでもメイサ来てくれて助かっただよありがとうなトランクスいいえ父さんは何をしてたんですかほらかほら畑の様子を見てきた帰りだっただよじゃあ僕家まで送りますよまたあの機械が出てきたら危ないですしそうけ、OK? じゃあせっかくだからボディーガードを頼むだよはい任せてください いやあ父を助けてくれて感謝するだよさすがベジータの息子さんだいえそんな謙遜することはねえだおめえが戦ってるとこを見てたら小さい頃のごはんちゃんを思い出しただよそそうですかそういや噂で聞いてるだよ ご飯と一緒におめえが人造人間と戦ってるってなえまずい、まずいぞそんな噂にまでなってるなんて母さんにバレちゃうははそんな何かの間違いですよそうなんかだったらええがだおめえみてえな子供が戦うことねえだ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 心配するのであ、あ、あ、わかっただよごはんさんトランクス今日はもう帰ったんじゃなかったのかあの、実はさっき父さんたちのところに行ってきたんですえどうしてまたごはんさんが心配してたから様子を見てきたんですちょっとトラブルはありましたけど 元気そうでしたトラブルはい変な機械が父さんを襲ってたんですが僕が壊しておきましたえ母さんは無事だったのかいはい怪我もしてませんでしたよよかったありがとうトランクス君が様子を見に行ってなかったら危なかったかもしれないい、いえそれよりも父さんから伝言です無理せず頑張れ たまには帰ってこいってそうかすぐには帰れそうにもないけど母さんが危ない目に遭ってるならたまには様子を見に行こうかなそれがいいですよあ、君もブ ル, ルマさんを心配させないように今日は早く帰った方がいいぞはい、それじゃ母さんたちを心配させないためにも人造人間たちを倒して 早く平和を取り戻さないとな本日西の都の周辺を襲撃した人造人間により多くの被害者が出ています次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を<笑>いえそれよりも父さんから伝言です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 トランクスとご飯 は, は決意も新たに修行に励んでいたよし、それじゃあ修行を始めるか今日は何をします手合わせですかそれも大事だが、やっぱりトランクスにも早くスーパーサイヤ人になってほしいそこから始めようすみません、なかなかうまくいかなくて今日は慣れるといいんですけどそんな簡単にはいかないさ、大丈夫 しっくりやっていこうわかりました今のは爆発音人造人間かまたしても待ちよ許さないゴハンさん行きましょういやまたスーパーサイヤ人になれないトランクスを奴らと戦わせるわけにはいかない俺が行ってくる君はここにいるんだゴハンさん 僕も一緒に行かせてください君はまだ奴らと戦うには早いここで待つんだでも少しでも助けになりたいんですお願いしますわかった遅れないようについてくるんだだが無理はするなよはいそこまでだ人造人間 よくもひどいことなんだいまたお前たちかこんなやつらさっさと片付けてまた遊ぼうよもっと人間がたくさんいるところを探してさそんな真似はさせないごはんさん僕も戦いますよし君は俺の援護を頼むだがくれぐれも無理はすんなよ こいつらの相手なんか俺一人で十分だけどな時間をかけても無駄だよさっさと終わらせろ少しでも隙を見せた命取りだぞ気をつけるんだはいは、うん、こいつからにぎらいはさせるねまったく俺れ以上お前たちの隙ではさせない まだまだ行おっ、うん、どこに行こうと無駄だうんそのま、だだだってただうん、どのはなりたいっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっう <ター>どこ見てんんののここすごいです、ま、終わってないぞ気を抜くな ああ勝負 だ, そんなやりだあっ 油断するなまだ倒したわけじゃないぞトランクスフム、うん、この程度で勝てると思ってたのかこれでおしまいにしてあげるよ<笑>おやおや 逃げ足だけは早いようだな。図体はでかいくせにチョコマカと。どこに隠れたって無駄だよ。 あいつらにとどめをさせたかなもう死んだよきっともし生きてるんならまた会うさ面倒だしそろそろ帰ろうふん、そうだな お前がの希お前が あ, サイコロ希望だああああああああああ人ああああいあああ 早く家に連れて帰ればきっと大丈夫だクソ人造人間は強かった僕はまだごはんさんの足手まといだったそれから数日後ごはんは片腕を失ったものの一命は取り留めた奇跡的な速さで回復したご飯はんは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 わかりました僕行ってきますええ行ってらっしゃい